はい、じゃあ改めまして、こんにちは埼玉県朝霞市を呼まりました結成19年目、朝霞の陸ご一族めぐみと申します本、えー、撃のゾーンでやらせていただければと思います、えー、私たち今年はですね、応援合戦というテーマで、えー、今年1年、えー、臨っていきたいと思っておりますですので、私たちの方からもたくさんの応援をさせていただきますのでお客様の方からもたくさんのですね、大きな拍手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 人と人とのつながり、力をいただき、元気を届ける、2020応援合戦、エルトゥ・ザ・ワ There is a 拍手ありがとうございました